飲むの先飲もっかビール開けるね開けようよあでもあっちはちょっと太ったからハイボール、うん、あ美味しそうそれ い, いいじゃん寿司さん寒いの手が冷たいめっちゃ冷たいのこれいいじゃんキンキンで、うんよし はい、乾杯、はい、乾杯いただきます、うん、あっおいし い,、うん、しい最近忙しくて全然一緒にご飯食べる時間なかったんだけどこの23週間ちょっと仕事が落ち着いたから3日間か4日間3日間4日間今回の動画は彼レットの晩酌 三日間なのか、四日間になります<笑>、うん、よし、作っていくバジルチキン、漬けといたやつ。多すぎるかな半分にする何全部焼いちゃう、うんうん、サラダ、ありがとね買ってきてくれてね、えー これどんな味?おなね。美味しい。さっぱりしてる。全然クラフトっぽくもない。あのホワイトエールの方が好きじゃない。ーうん、うん、それはこれで美味しいけど。ホワイトエールあホワイトエールはキリンだね。これ。これサンプル。彼にとってしてもらったサラダ。昨日の残り物 の, の野菜スティック。一歩はシーザードレッシング。シーザードレッシングのつけ食べるとすごく美味しかった。 塩んでたけど体重そう、しっかり見えれ<笑>彼はこの23週間の激務で何キロ痩せたんだっけ2キロ2キロあれこの23週間の激務で2キロ太ったんだけどね<笑>くないこのこの体重がこっちに来た<笑><笑>普通忙しいとさ痩せそうだよ ね,、うん、ね何があってこんなことになってしまったの私は何でだろうね、うん かいそうに、ね、私ね、すごいお腹が太っちゃって今日はこんな感じの晩酌いただきまーすお疲れはいお疲れいただきます、うん、なんか薄いかちょっと隠した今日めっちゃさ、うん、お菓子いっぱい買ってきたようんどれ食べたいぷくぷくたい焼き か<笑>な<んだ>。<笑>いただきます。<笑>うん、おいしいよ。おいしい。うんうんうん。いい塩梅。うん。野菜食べない野菜、うんはい。うん。鼻くそついてる。あ、ごめん。<笑><笑>嘘。 たぶんなんかできてん、ね、だよここちほんとだ痛そう痛、ね、触ると痛いやつ、ね、すごい痛いこれやば。できたところがよくない腹くそくついてるみたいで今日から腹くそこぞって呼んであげる<笑>自分もついてるついてないよ、うん、大丈夫で<笑>大丈夫じゃない<笑>よくついてるもんで、ね、ああ<笑>パが<ガン><笑>うん ピラピラ弱ペダ見ながら、飲めます。あ、改めまして乾杯ってするの忘れちゃった。ああ、なるほど、うん。そうだ、忘れてたわ。改めまして。まあ、うちらはいいよ。うん、<笑>改めまして乾杯。<笑>声出してさ、声入ってるよ、さっき。<笑>あ、そうだ。乾杯。きゅうりってあれ、無限だ。人参食べてた。 してるのかわいいね。鼻<笑>くそー。そで、い<笑>はいはい、分かった。痛いから、そ<笑>うなやめろ。<笑>乾杯。<笑>今日の晩御飯は、和洋節中って感じ。<笑>アンチョビの麺にネ、キヤヤコ、サラミとチーズ、キュウリ、キムチ。こんな晩食です。 お疲れ様でした。鼻詰まってる。花粉か。しうかわいそう。うん、いしょはい。そうそう。お疲れ様でした、はい。遅くまでお疲れ様。れ今日も乾杯。<笑> 乾杯。おいしいちょっとね彼帰ってくるまでもうちょっと時間かかるみたいだからもう飲んじゃおうかなと思って開けちゃったって感じ<笑>そう自分用のおつまみもささっき用意したの。 煮つけてある大丈夫、彼の分はちゃんと取ってあるからね<笑>ちゃんと取ってあるからちょっと私は料理を作りながら飲もうと思ってあー美味しそう美味しそう美味しそうちなみに今日は餃子包まない餃子にしようと思ってるんだけどちょっとね、いただきます うんうんとてもとても美味しい幸せやばやば美味しいこれで料理頑張れるわ<笑>うーん。 食べちゃいそう<笑>我慢する我慢するけどねあおいしいよし作っていきますかあおいしい中身はしそうでしょ豚バラとチーズとキムチ入れる予定 いいだよね。餃子包もうって思うとちょっとだるいなって思うけど包まなくても大丈夫って思うと気持ち楽になるのん別に包まなくてもさそこまで工程って私変わらない気がするんだけど包まなくていいっていうポジティブな感じがいいよね包まない餃子ってなないいいんかわかるかわる言いたいことそういう名前がついてるだけでさ気になるね 買えばよかき1パックに7個しか入ってなくていつも7個1人で食べてるからさ悩んだんだけど、まあ、4個でいいかなって思った、うん、2パック買えばよかった1人1パック、うん、ああ美味おいしい。はあ いいよね、ガソリン入れて料理頑張ろうって思ってしかもちょっと小腹も満たされて待ってられるから<笑>お腹減ってるとまなんかイライラしてこないそんなことないスニッカーズの CM ってよくできてると思ってて私はスニッカーズになるよお腹減るとって優しい気持ちで待つにはキッチンで飲みながら作ることが一番うん<笑> 包包まなななないいんじゃゃくて包めない餃子にっっちゃったどうしよう包めないんですが入れすぎた欲張ったいや入れたいなうーん無理だねこういうのはどうこういう新しいスタイルはどう違う毎回ちょっと<笑> UFO 型にしてしまったちょっとサイズをね考えてやんないとダメだねうんちをもうちょっと少なくして。 レンジ中。さあ、これでどうだ。お、いけるいける。今回はいけた。よし。頑張る。よし。完成。UFO を入れて十個作った。よいしょ。ょ うんうん、最高だ。うん。ああ、まだかな。あ、ビールなくなっちゃうよ。私の計算だとこの一缶がなくなるぐらいで帰ってくるかなって思ってたんだけど、だいぶ計算を間違えた。 <笑>あららららら ら, ら空っぽでございます<笑>まあちょっとお皿に盛ったりとかもうちょっとなんか時間あるから作って待ちます後ほどお帰かえりおいっぱい買ってきてくれた っうん、<笑>めっちゃお土産大量だ<笑>めっちゃいっぱいいろんなものもらってありがとうお疲れ様やばいめっちゃお菓子が入ってるおーいいねおおお腹減ってるんだね<笑>ありがとうちょっと今一人全部してるからちょいとお待開いて開いてる餃子いくら ふるさとののイクルアボーカドのまるそしてカレー用のカキ<笑>ゃんと取っておいてよ。何これあそカキであの、うん、お酢が苦手じゃないだからあのお酢は締めてない。ほンとで締めてる。だからだ食べれると思う。ほンとは食べれるじゃない。 さっき飲んで食べちゃった。ごめんね、ごめんでしょねって言った。<笑>ビール飲 ん, んでる。ごめんごめんごめん。でもそれしか食べてないよ、うん。待ってた、待ってた。すごい待ってた。<笑>今日は金曜日の夜なのでちょっと豪華。ね、改めまして、乾杯<笑> 一杯目みたいに美味しいわ。うん、一杯目みたいに。<笑>はいはい一杯。美<笑>味しそう。いただきます。うんうんおいしい。いただきます。うんうんうんうん。全部もうま、ん、あ、うんうんうん、ね入ってるものが間違いないもん、ね。<笑><笑> おいしい、うんうんうん ちょっと彼が<笑>今週も超絶ああなんか私は暇だったんだけど暇っていうか仕事落ち着いてたんだけど彼は爆速でまだ忙しくて<笑>だからなんか昨日の晩食もすごい疲れてて<笑>なのでちょっと今日は今日もここら辺にしてそしてゆっくり休めるの。はず、うん、はずまあちょっとわかんないね。うん ちょっとこんな感じで2日目なんてほぼねなんか昨日全然死んでてあのとっても死んでましてね<笑>ほぼほぼ全部カットみたいな感じに<笑><笑>なってると思うん<笑>だけどでもうね話しかけても反応がない笑わないでもんかあかわいそうだなと思ってあ相当疲れてるなって思って。 で今日結構重要な仕事だったしねまたねだから、まあ、ちょっとゆっくりね、うん、飲みたいと思いますたまにまたこういう彼との晩酌出すかもしれないんですけどあの今後とも顔は出しませんが<笑>ちうちのくたくたカビゅうのを<笑>よろしくお願いいたしますそれでは 乾杯。<笑> <Good bye> <笑><笑>美味しいね、やっぱさ、金曜日のお酒って最高だ、うん、いいね。なんか気持ちが違うもん。<笑>ちょっと違う。うん、違う違う。とってもいい。すがすがしい気持ち。<笑>